皆さんこんにちは高森町長の二部証言です本日は新型コロナウイルスが5類相当に変更になったことに伴いまして町民の皆様にお願いをさせていただきたいと思います季節性インフルエンザと同じ第5類と いうところに位置づけられて、長い間、3年以上の間ですけれども、町民の皆様に新型コロナウイルス感染症対策をいろいろとお願いしてまいりましたけれども、これで一つの区切りとなって、新しい、まあ、平常に戻る局面を迎えたという判断を町の方はさせていただいております。 これまで町民の皆様はもちろんなんですが、医療従事者、また介護従事者の皆様には、大変ご尽力をいただきまして、この場をお借りして、改めて御礼を申し上げたいと思います、誠にありがとうござい ま, した、えっと、まず、今後の感染症対策についてでありますけれども、 これらについてはマスクの着用の有無も含めまして個人の判断に委ねられるというところに変わってきておりますマスクをつける人つけない人がいらっしゃると思いますけれどもえっとそれぞれの方への 個々の尊重等を町民の皆様にはお願いをしましてマスクをつけているからとかまたはつけていないからというようなところの誹謗中傷などはやめていただきたいと思っておりますこの3年間で大変な思いをして、まあ、一部経済活動であったりとかさらには地域の交流こういったものがかなり失われてしまったということを感じて おります町としては今後特に行動制限を設けるとかそういったことは一切ありませんし、まあ、役場等に関してもこれまでどおり3年前と同じような形で活動を戻しております特に窓口等におきましてもこれまでアクリル板を窓口には設置させていただいておりましたけれども 5月9日の日にアクリル板を外させていただいて、できるだけ町民の皆様に声が届くような形というところに改善をしておるというところであります、また会議室等につきましても、もうだいぶ前からではありますけれども、平常通りということになっておりますし、飲食等制限をかけていた部分についても、すべて解除をさせていただいておるというところであります。 過去には福祉センター大ホールでいろんなこうイベントと合わせて、まあ、懇親会等も行っていただいておったということもありますのであのぜひそういったことにもご利用していただきたいと思います。 最後でありますけれども、町民の皆さんにいろんな形でご協力をいただいたということはありますけれども、今後については、できるだけ地域の活動であったりとか、人と人とがつながり合うお祭りであったり、イベント、そういったものを復活していただく努力をしていただきたいと思います。 やめてしまったことによってやらないことが日常になってしまうということはあったかもしれないですけれどもそれによってどうしても町民の皆様同士の絆が今まで深かったものが少し浅くなってしまったりとかもしくはこの地域の中のいろんな活動があ寂しくなってしまったというようなところもあるかと思います。 やらない方が楽だという判断をされることもあるかもしれないですけれども、まあ、一生懸命いろんな形でいろんなこう取り組みをしていただくことによって、またこう地域活動が活性化していき、高森町が元気になるのではないかと思っております。町もできる限りイベント等を一生懸命やってまいりたいと思ってますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。えー、まあ引き続き続 コロナウイルスがなくなったわけではないのでなのでまだまだ個々の対応というのはお願いしなければいけないと思いますけれども感染力が強くなっても、まあ、重症化率は非常に下がってきているということもあります。ですので町民の皆様には感染予防をしていただきながらそうは言っても 先ほど申したとおり、高森町が、またそれぞれの地域が元気になるような努力をお願い申し上げまして、本日、高森町長からのメッセージとさせていただきたいと思います。